はい、ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、今日はですね、2021年の2月の13日土曜日ですね。はい、えー、二子玉川園の駅から、はい、えー、南武線のね、鉄橋のところまで、あの、自転車でやってきました。もう夕方ですね。はい、あ、ちょうど南武線が来ましたね。いやー、懐かしい南武線。南武線沿線沿いに住んでたんで、ね はい、こっち見えてる方がね、府中本町駅の方ですね。そろそろあの南部線が府中本町駅に着くところだと思います。で、この 南, 南部線ね、あの、結構あの空がね、青く綺麗だったんでね、ちょっと広角レンズで撮ってみました。結構ね、綺麗な空ですよね。このね、鉄橋の あの越えた奥の方にね、あの府中の交通公園というところがあって、そこでね、あのよく子供と遊んだりしてますね、あとは、そうね、あのこの南武線のね、鉄橋の1つ奥があの貨物なんですよね、武蔵野の貨物線を借りて、いつ貨物かとるのか分からないんで、今年はね、ちょっと貨物の地。 してみました。なんで3月の中旬ぐらいに時刻表が届くみたいですね。あ, あちょうどね。夕暮れ時ですよね。太陽が沈みかけですね。空が超綺麗なんではい、いい景色が撮れました。いや、なんかでもね。あの<笑>自転車であのずっと往復してるようなぐらい走ってるんで、あの行ったり来たり行ったり来たりしてるんでね。すごい疲れました。はい、これはね別の日に撮った南部線ですね。ブバイ川原駅の南部線です。 結構綺麗ですよね。ということでご視聴ありがとうございました。